私は久留米のふるさと大使をさせていただいてるんですけれども本当にあの久留米市は大善寺町で生まれたんですねで小学校まで大善寺小学校に行ってあとは福岡の方に出てしまったんですがもうあの久留米の思い出というと音響合唱団で久留米は音響合唱団で歌ったってい う, もうそれが今ライブ活動をしてるうち の, あのやっぱ。 大好きなんだなって私のこうベースを築いてくれたところなのでなんか歌どこかで歌っているといつも久留米を思い出すっていう、まあ、美味しいものもいっぱいありますしね明太子もいいですしあのラーメンも久留米ラーメン美味しいですよねでも焼き鳥が久留米であったっていうのは私は大人になって知ってびっくりしましたけど本当美味しいもの盛りだくさんなんだなと思って久留米のおいしいものを全国の皆さんに食べていただき どうぞ皆さんいらしてください。